あと2度目の演舞ありがとうございますちょっと暑くてね、子供らの緊張と暑さに、ね、ほわばってし ま, しまってますけど、頑張って、頑張って、踊りましょう、はい、はい、ね、半年ぶりのイベント、<笑>私、もう踊ってるの見て笑ってました、な<笑>ぜかおかしくなってしまった。 では、ね、緊張、ほぐれた少し逆に緊張しちゃったまた私のちょっとプレッシャーのはいでは2度目のつぼみのオリジナル曲「満開つぼみかわい」。 「みきなもにうかんだこのはず」 あらはい暑いね。